頑張っていきましょうということで、はい、サラちゃんなんですけど、うん、本当に私利私欲に走った企画なんですけど、うん、う肉をたくさん食べないじゃん、うんうん、でもうそうするとさ調べるわけよ、うん、肉っぽい野菜をの究極調べ出すんよ、えー、あんすごいえっ野菜なのに肉ってことそう 嘘つけ野菜なのに肉。まぁ、あ、肉じゃないけど肉。わかんないわかんない。じゃわかんないじゃん。俺も最初見たとき、意味わかんなくて。うん。ありえなすぎがやっぱ、あれだね。ちょっとそうやって、生きる知恵を探していくんだね、<笑>人間って。でも、俺以外にも多分いたんだよね。<笑>うん。で、アメリカにそれがあって、輸入しまし た, た。いいじゃん、いいじゃん。え、じゃあ、見たい。こちら。えミートボールうん。 ミートレスミートボール面白いトトミミーーレスミートボール、うん、もう矛盾してるじゃんもうすでに、うん、こうう肉入ってないミートボールビヨンドミート的な、うん、その名前で結構なんかスーパーに置いてあるらしいんだけど、うんはいはいはい、これを食べて肉に近かったらすごい夢があるなと思って気になるね今あの冷凍されてるからそうこれチンして正直まだわかんないそうでもミートボールっていい線ついてるな まあ、ね、でもミートボール好きにそのミートソースの味じゃんあれまあね確かにでもミートボール好きじゃい、うんいやだからもう僕は分かりますよたぶんあのねミートボールじゃなかったらじゃあこれチン<笑>しますはいはいわかんないけど、肉汁が出てないそうなんだよ美味しそうじゃん肉じゃん<笑><笑> 肉汁が出てるミートボール だ, だ肉だよね<笑><笑>ただ色が若干薄い気もするよ、ねうん、確かに確かにあともうシンプルにアメリカっていうのをまず挟むからねアメリカのミートボールをまずが日本人の舌に合うかどうかまず一個だアメリカのミートボールを見ました一旦あいったんああろんな撮影の関係でああこれニヤッとすんないいやサムネイルセーラー服着てたなと思って言ったなセーラー でサムネイルでもう<笑>女子高生がそれで釣って普通の人に釣ってんじゃねえよ別に女子高生で釣ってるわけじゃないだろ釣ってたよお前マジえっとって時思ったもん私やばいな女子高生 で, で来た人がおい「女子高生じゃねえじゃん」うんそしたら今女子高生で来<笑>て安心したなって今何と違うのコメントに「何分何秒から女子高生」っ<笑>て飛ばせばなしな<笑>は場、い、いただきますいただきます怖いなでも正直ちょっと 熱いとだか熱いうんこれ普通に美味しい、うん、なんかスパイシーだねなんか味がうん ほ, ほ, ほなんいなこれどドライカレーみたいな感じうんただこれ肉って言われて 出, しても出されても全然わかんないね、うん、これもうその基準は全然満たしてんのかないや で, で, でも普通に美味しさでいったら全然美味しいね うん、ねえ、肉だと思うよ。これねえ。ということで。はい。肉を使ってない。面白いね。探せばあんだね。うん、あるんだなと思って。いや、最初主義者の方とかが多いから。確かに、アメリカは。それでもあんのうん。ということで。ただ僕の肉食べたい欲が強かっただけです。うん、はい、はい。ということで、また明日。ま